こんにちは、アブです。今日はですね、福岡移住するならこれを見ましょうってう話をしていきます、えー。情報収集したいなとか、福岡移住について調べたいなと思うんですけど、実際何を見ていいかわかんないとか、どんな情報があるのかわからないっていう人も結構いらっしゃるんですよ。なんで、今回はこれを、これだけを見れば、福岡移住についてほぼほぼ全部わかりますよっていうようなまとめを作っていこうかなと思っています。実際福岡移住今人気になっていて、えー、福岡 人口増加してる都道府県に入ってますし、プラス160万人福岡市が超えていて、で、今後ね、リモートワークだとかテレワークが進んでいった中でも、やっぱ都会の仕事をわざわざ都会にいなくてしなくてもいいんじゃないかなって思ったり、人も増えてきて。で、じゃあ地方に移住してそこそこ都会でそこそこ田舎な福岡に住むことによって、意外に便利な環境にいつつ、便利に過ごせるんじゃないかなって思う人も増えてくると思うんですよ。 っていうところを考えると福岡の移住今後も伸びてくるっていうところを考えてじゃあ実際じゃあ実際ですよ実際何を見ていいか分かんないなと思う人も多いと思ったので今日はそのまとめを作っていきますえ2つのポイントにまとめていくんですけれども実際僕も移住した身です福岡に移住してまあ7年8年ぐらい経つんですけども正直何を見ていいか分かんなかったんですよねで福岡移住がいいぞいいぞって言われつつえ住みやすいぞって言われるんですけど正直 結局何がいいのかわかんないとか、どこに移住するのかとか、住む場所どこがいいのとか、えー、実際 AIB 使ったらいいよとか、ホテルが高いよとかあるんですけど、で、その住む場所、このエリアがやっぱりちょっと繁華街でとか飲み屋街でとかっていうのが結構あるじゃないですか。やっぱり住んでみないとわかんなかったりするんで、そういった裏情報を今日はまとめていきます。 まず一つ目のポイント、福岡移住が、ね、今後流行るなと思う理由の一つなんですけども、やっぱ福岡って程よい都会で、程よい田舎なんですけど、家賃が安い。家賃が安いってところです。もう僕のチャンネル欄も散々言ってるんですけども、散々言ってる。えー、家賃3万円の物件もあるというところです、えー。オートロックの物件で家賃3万円。どこにあるのって話なんですけども、今泉っていう天神のね、ちょっと南側にある、えー、中央区の場所なんですけども、中央区。 の場所なんですけども、そこだと結構ね、3万円ぐらいで住めることができます。で、他にも、天神北側に行くと、より安くなったりだとか、前ぞれだとかもちょっと安い場所もあったりだとか、ちょっと目の浜側に行くとも安くなったり、ギオンだとかっていう場所も安かったりするんですが、結構いっぱいあるので、実際に検索かけてみるといいのかなっていうところです。やっぱり特に今ね、コロナの影響で、今すぐ移住するのは、 ちょっとね、あの、問題があるかなとは思うんですけれども、今後、コロナが落ち着いた後に、落ち着いた後に移住してみるのもありかなというところです。特に、プラスしてコロナの影響でホテル業界が今大打撃ですよね。なんで、ホテル業界が長期滞在者向けのプランを発表してたりしてます。やっぱりホテル業界もお客さんを呼ばないと利益にならないんで、そういったところで家賃を安くして、で家賃を安くして、えー 人が来れるようにしてるっていうのがあります。で、プラス、海外のお客さんがめちゃくちゃ減りましたね。海外の来客数が減った分、エアビーで裁かれていたホテルだとか民泊だとかも今、すごく安く提供されています。特にもうね、コロナの影響で、エアビーを使っていた業者さんだとかが、すごく大ダメージを受けて、今、売却をしているような段階になっているというところです。ホテル業界もやばいし、エアビーで使っていた民泊業界もやばいと。 といいううころで長期滞在者を歓迎しているような取り組みもななされていますなのでそういった短期移住としてエアビーを使ってみるのもいいのかなっていうところもあります福岡の移住が流行るポイントの一つ目が家賃安いというところですプラスホテル業界も今大打撃で安くなってますよという情報です次二つ目2つ目なんですけども無料サービスが整っている点です 福岡の移住についてものすごく僕もピックアップしていていろんな動画でアップしてるんですけれどもその中でも特におすすめしたいのがフリーの無料のコワーキングスペースがあることですねこれどういうことかっていうと無料で使えるコワーキングっていうのは福岡市が運営してたりだとか福岡市と別のところ民間の企業さんがコラボレーションして提供してるような場所があります例えばスタートアップカフェだとか例えばエンジニアカフェって言われるような え、カフェがあったりだとか、え、期間限定で言えばトヨタさんが、トヨタが運営しているコワーキングも無料だったりします。そういった無料のカフェだとかもありますし、プラスブックカフェ、本が読めるカフェもあるし、Wi-Fi が使えるカフェも多いしっていうところでフリーランスになってる人も多いのが福岡の現状です。なんでそういったカフェを使ってって無料でも整っているサービスを使えるっていうのがいいのかなっていうところがあります。やっぱ東京だとか、 でも、無料のサービスって結構あるじゃないですか。でも、やっぱり人がめちゃくちゃ多いんで、なかなか使えなかったりしますよね。僕もあの、アマゾンの無料のコワーキング行ってみたりしたんですけども、まあ、座れなくて。行ったけど、とりあえず一周して帰るっていうこともありました。そういうふうに、やっぱり無料のコワーキングだとかって人が集まりすぎる場合があるんですけど、福岡の場合は使いやすいよっていうところが挙げられます。でですよ。で、 で、こんな情報は結構あるんだけど、実際何見ていいかわかんないっていう人もめちゃくちゃ多いと思うんですよね。なんで今回僕はあの、記事にまとめました。福岡の移住はこれを見たらもう完璧ですよっていう、えー、まとめ記事を作りました、えー。どんな記事かっていうと、まあ、正直僕も移住した側なので、移住者目線で、えー、コスパいいサービスをめちゃくちゃ頑張って整えてます。例えば移住の失敗談だとか。 で、移住って、あの、いいよっていうふうに言われるんだけど、ここが悪かったよっていうところを赤裸々に書いてます。え、これ、しかも、えー、男性と女性に書いてもらっていて、僕自身も書いてますし、女性にも書いてもらいました。女性側の意見も聞いてるし、男性側の意見も聞けるような、えー、失敗談になってます。が、一つ目ですね。二つ目何かっていうと、あの、お試し短期移住の制度もありますよってところです。これどういうことかっていうと、やっぱり、あの、福岡移住したいなと思いながら、まあ、とりあえず2、3日の、 なんていうんですかね、旅行で来たりするじゃないですか。で、旅行で来て、旅行で来たのはいいんだけど、実際住むとなったら、どうやって友達作るのとか、どういう風に生活したらいいのっていう風に、結構ね、悩んだりするじゃないですか。なんで、僕がおすすめしてるのは、短期移住で、シェアハウスを使ったりすることです。えシェアハウス、めちゃくちゃおすすめなのが、やっぱり、あの、シェアルームじゃなくてね、シェアハウスなんですよ。シェアルームって、だいたいこんな感じの部屋に、何人かが入って、ベッドで、あの、なんていうんですかね、 一緒の部屋で寝るっていうようなイメージをする人も多いと思うんですけれども、えー、あのシェアハウスの場合は一部屋が自分の部屋になっています。個室になっていて、で、キッチンが共同だとか、シャワーが共同になってるっていうような作りがあります。僕が住んでいたところで行くと、20人、20部屋ぐらいあったんですよね。で、20部屋あって、シャワーが確かに5室、5部屋ぐらいあるんですよ。シャワールームが 5, 5つぐらいあって、プラスお風呂も1個あると。 というようなシャワールームも完備されていて、えー、全然被らないというようないい場所がありまして、トイレも何個あったかな ?10 個ぐらいあったぐらいたくさんトイレがあって困らない、えー、住みやすいシェアハウスもあるので、大人向けのシェアハウスもあるので、そういったところに短期滞在して実際にえ友達も作れるので、そういったところで人脈を作って、えー、仕事を作ってっていうのもできるよっていうところをえ記事にまとめています。ああ、これ、この記事は概要欄の下に貼っているんで、概要欄から見ていただいて、 福岡移住の完全マップっていうのを今作ってるんで、よかったら見てみてください。で、次、三つ目。住みやすいエリアってどこなのっていうところなんですけども、正直ね、やっぱり住まないとわかんないじゃないですか。移住したいなと思ってるんだけど、祇園がいいよとか、天神がいいよとか、博多がいいよっていうふうに言われてるんだけど、正直行ってみないとね、わかんないっていうのがありますよね。そういった住みやすいエリアってどこなのかなっていうような物件探しのコツもまとめています。 で、そういった住みやすい場所っていうのが分かりにくいので、憎いので、短期移住で実際に短期で行ってみて、1ヶ月、2ヶ月ぐらい滞在して、そこの間に、あ、もうちょっと長く住みたいな、住んでみたいなと思ったら、長期契約してみたりっていうのもありなのかなっていうところです。4つ目は、便利なサービス。先ほど言った無料のコワーキングのまとめだったりだとか、あとは月額のランチ。僕はね、あの半年ぐらい前に月額ランチ、サブスクランチっていうふうに言ってたランチのおすすめのポイントだとか、移動手段。 シェア自転車を使って1分4円で使えるシェアチャリっていうのがあるんですけども、そういったシェアチャリの使い方だとかもまとめています。で、他にも人口が増えている福岡の裏話、美人が多いっていうふうに言われてるんですけども、なんでなのかなっていう話だとか、あとは個人的に僕が個人的に使っているおすすめのスーパーのまとめだとかも今後作っていきたいなと思ってるし、プラス仕事探しのコツだとか、フリーランスの友達の作り方だとかっていうのもピックアップして、 今後、よりしっかりまとめていこうかなと思っています。で、実際ね、この、えー、福岡移住の完全マップっていうのが、福岡移住したいなと思った時に、これ見れば、もうね、何でも載ってるよっていうようなまとめにしていこうかなと思ってるので、えー、よかったら質問とかね、ツイッターやってるんでよかったらツイッターとかで飛ばしていただいて、あ、んツイッターでね、メンション、うん、コメントしていただければ、返すので、ね、ダイレクトメッセージだって結構ね、なんか、反応できない時があるので、そういったところじゃなくて、 公で見えるのところでリプライとか送ってくれれば反応するんでよかったら送ってみてください。というところでいろいろと今日は福岡の移住についてまとめていきました。福岡移住の完全マップっていうのを今記事に作ってるんでよかったら概要欄から飛んでいただいて見ていただければなと思います。よければブックマークしていただいてまたどんど ん, どん質問があればどんどんあのピックアップしてどんどんどんアップできればなと思ってるのでよかったら見てみてください。今日は福岡移住これを見れば大丈夫よ。